あなななたの背中、亀人になってないですか、はい、でですすかはゆきよくね更年期女子で二の腕のね太さが気になるのっていう人いっぱいいると思うんですけどでも実はそんなに二の腕って太くないのにこうやって太くなるように見せているっていう人がとっても多いんですね。なので今日は巻きを 改善するストレッチとエクササイズ一緒にやっていきましょう指先自分の方に向けて手のひらべったりマットについて骨盤の下にお膝ですキャットカーをいきましょう吸って斜め前吐いてふっと溝落ち眺めて背中丸めましょう吸って気持ちいい範囲で背骨を静かに動かしていきます 腰が痛くなるほどやらないようにしていきますね反るのも気持ちいいはい。丸めるのも気持ちいい範囲ですただね反り腰気味の方はこの丸めるの腰が痛くなければしっかりやっていきましょうはいそうしたら左手の上に右手を置いてで手のひらぐーっと押して背中丸めていきますで吸って 吐いてお尻斜め右に下ろしましょうこの時腰反らないように吸って戻して吐いて背中丸めてお尻右はい吸って戻して吐いて斜め右背中丸めていきますね吸って戻して吐いてキープしていきましょう であ、両足を左の方にちょっとずらしてお尻は右です腰の方まで伸びてるの感じていきましょうはいそしたら反対いきますね右手の上に左手を置いて背中丸くして吐いて斜め左にお尻持ってきて吸って戻る吐いて、うん 吸って戻る背中丸くするのがポイント体側しっかり伸ばしていきましょう吸って戻る吐いてそしたら左にお尻そこでキープです足を右にちょっと持ってきてさらに腰の方まで伸ばしましょうはいそうしたら今度は指先前の普通のテーブルトップですね肘伸ばしたまま 吐いてバストトップを近づけて肩甲骨寄せます肘伸ばしたまま吸って手のひらでマットを押して肩甲骨左右に開きます吐いて肩甲骨寄せて肘は伸びたまま吸って開く吐いて寄せて吸って伸びて吐いてバストトップした肩甲骨寄せてキープしましょう はいそれでは両手を前にしてうつ伏せになっていきます足の甲と恥骨で床を押して上体起こしましょうでこの状態で手離せれば離しますで下ろす吸ってお腹でマットをしてで下ろすもう一回お腹でマットをしますね 下ろすお腹でマットはい、下ろしましょうそしたらラストですね両手スーパーマンのように前に伸ばしてで上体起こしますお腹でマットを押していきましょうで、吐いて肘伸ばします戻すスーパーマン戻して肩甲骨寄せて戻して スーパーマン。肘、脇締めて、伸ばす、戻す、スーパーマンです。で、ラスト、キープ、手と手の間見て、お腹でしっかりマットを押して、肩下げていきましょう。はい、ゆっくりと、ほっぺたついていきます。はい、お尻を、 かかとの方に持ってきて腰と背中丸くしていきましょうはいいかがだったでしょうかこのね背中のサイドがすごーく腰まで伸びることによってあとこの二の腕のね腕の前腕が伸びることによって亀線から脱却して巻き方が直っていきます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 「こんな悩みがあるのとか、こんな体操をやってほしい」とか何かあったらメッセージよろしくお願いします。それではまた。